私の演奏方法についていろいろ説明していこうかなと思ってますあのそういうふうに説明が必要な場合が結構あるかもしれないのでじゃあまずあの小道具について説明します小道具その1この スライドバーというかボトルネックというか瓶の実際これワインの瓶を切ったものなんですけど少しこう切り口に丸みがついてますよねちょっと風揃いだったりもしますかねまあこれは 自自作で自分で作ででで分ったものですの昔放浪した時期がありまして冬に冬場は森の中にテント張ってしのいだんですけどその時にまあその期間に作った感じですかねのワインをの ワインの瓶がちょうど落ちていたわけじゃなかったので酒屋に行って買って選んで買って飲んで開けてそれを切りました確か灰色のやつとかなんか青い水色っていうかそういうやつもあって そういういいい色の方がかっっこいいなとは思ったんですけど、ね、まあ結局はより厚そうな雰囲気のやつを選んでまあ昔ながらのこのビー玉色というかこの深い緑の色の結構これはこれで一番愛着があるといえば愛着ある色なんだと思いますんで後悔はしてないです。サイズなんですけど えっと、これは私はロバート・ジョンソンの奏法を主に追っておりましてそれで彼を演奏を実際見た人たちの証言を確かジョ ニ, ジョニー・シャインズかはロバートはボトルとナイフを使っていて でボトルはガラスで短めのものだったと言っていたというのを読んだことがありまして実際私もあの彼の奏法を真似ようとして作ったボトルはこれよりさらに短い3 3センチぐらいか。 3センチちょっとぐらいのものを作ったことありますしそのその証言は信用できると思ってます私のボトルはちょうどぴったりこの平らな面が4センチでこの切った時にちょっとこう切り方が うまくなかったせいでちょっとこう膨れてましてそれが片側が2ミリ片側が3ミリぐらいの膨れになってますけどこれはこれでこう悪くないと思ってます。うん、まあとにかくテントの中であんまりお金も使えないんでい100均とかで。 百均やホームセンターで買ったやすり細いやすりとか紙やすりも買ってひたすらこうひたすら印つけた印をこうゴシゴシゴシゴシあのノコギリみたいに切ってってまあバカなやり方なんでしょうけどそれで。 切るのに何日もかかってそれから磨くのにもずーっとやすりをいくつも潰してそれで何ヶ月か3ヶ月三ヶ月もかからなかったけど3ヶ月一冬の間にようやく完成させたという感じですけどね。楽器屋に 行くとなんかロバート・ジョンソンモデルみたいなのが売って当時も売ってましてそれはなんかこう長い全弦同時に弾けるぐらいの長いくて太さや重さはもう十分はこれぐらいあるものが売ってますけどあんなに長い必要は 全くないと思いますねとにかく3本の3本の弦が十分弾けたらそれ以上それ以上弾いてる場面っていうのは一切ありませんからね4本ギリギリ通って5本は無理っていうぐらいの。 それがまあ4センチという長さになりますけどもう一回もう一セット作る機会があったら数ミリ長くするかもしれないですけどまあとにかくこれ自体にこんだけ使い続けても、まあ、一切不満はないあの既製品だとちょっと軽すぎたりあとまあ 硬質で、硬質で硬くて悪いってことはないんですけど、まあ、自分で作ったせいで、そんなに、そんなにピカピカに磨けなかった部分もあって、そういう、なんていうかな。あんまり音が、ものすごくでかい、いいわけでもないような、この、マイナス面も意外と、 なんていうか自然な音作りに一役買ってる可能性もあるなととも思っていますまあとにかく気に入ったからひきしてるっていうものもありますしね、まあ、そんな感じでこの私はこういう感じでこういうものを選びましたまあそんなこんなです